q n g ピ i ス平野市要23が新設されたメンズ部門に選ばれた。人気急上昇中の平野はグループのみならず、ソロでも何度も雑誌の表紙に登場。メンズファッション誌から女性ファッション誌、映画情報誌、タウン誌などジャンルも多岐にわたった。平野はいつも周りのスタッフさんが、この間の表紙、もう売り切れたよ。 と教えてくださったり増札や重版のニュースも拝見し雑誌を見てくれた皆さんにとても感謝しています。こうして雑誌を見てくれた方々のおかげでこのような賞に繋がったと思っています。今年もたくさん表紙に寄与していただけるように精一杯頑張ります。とファンに感謝した。 さらに、去年より今年、今年より来年と、ステップアップできるように、日々勉強して、精進していきたいと思います。どんなお仕事をいただいても、期待に応えられるように頑張ります。と力強く誓った、東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。